おはようございます。GGC 高崎本店です。GGC 高崎本店は毎日が肉の日、ポイント20倍プレゼントを6月13日まで実施しております。テイクアウトも対象ですので、ぜひご利用ください。こちらは第2駐車場から撮っています。歩いて30秒のところにありますので、ぜひご利用ください。ご来店お待ちしております。